平成30年9月6日、阿蘇市一宮町のホテルで、平成30年度阿蘇市金婚夫婦表彰式が行われました。阿蘇市一宮町のホテルサンクラウン大阿蘇で行われた金婚夫婦表彰式では、まず、熊本日日新聞社の池下事業局長が、相部重則広子さん夫婦に、 感謝状と記念品を手渡しました続いて佐藤義之市長が表彰式に出席した48組の夫婦一人一人に表彰状を手渡しましたそして佐藤市長が振り返ればこれまで山あり谷ありの50年であったと思いますが今後も人生の先輩として私たちを導いていただきたいと式辞を述べて 結婚50周年を祝福しました。今年、禁婚式を迎えた夫婦は、1968年、昭和43年に結婚された人たちで、阿蘇市では78組の夫婦が禁婚式を迎えました。最後に受賞者を代表して、荒井靖清香さん夫婦が謝辞を述べ、今年の阿蘇市禁婚夫婦表彰式を終えました。